えー、ベングリオン空港イスラエルに、えー、到着しました、えー、パスポートチェックもですね思ったより厳しくなくて、えーまあ、本当にものの5分ぐらいで終わりましたね、はいえー、スムーズに到着できました、えー、今日はあのユダヤ人の安息日、えー、シャバットなので、えー、バスなどがちょっと動いてないかなと思うんですけれども、えー、これからエルサレムに向かって行きたいと思います 空港の様子です。えー、今日は安息日でシャバットという安息日で、あのーまあ、みんな休んでるんで、えー、一番安いバスは、えー、運行してまいませんね。なので1人乗りの イのシャトルバス、10人乗りが埋まるまで出発しないと私もいう話を聞いたんですけれども、1年前まで飛び出した通路のレジョン。 えー、シャトルバスに乗って旧市街にやってきました、えー、まだ中に入ってない状態なんですかね多分いろんなあの入り口の門があると思うんですけれどもすごい。 ホテルで荷物を全部置いて、えー、手ぶらで旧市街を目指してきます。えー、歩いています。ま、えー、もなく、えー、着くんですけれども、バッグにですね、城壁と言いますか、少し見えてきました。いよいよエルサレムの拠心地に、えー、行ってみたいと思います。えー、今日は土曜日の、えー、昼下がりで。 シャバットという安息日なので、えー、交通機関もそうですしお店も全部、えー、運休してますね非常に静かですどんなふうにあのユダヤ人の人たちが礼拝守ってるのかとか知らないんですけどちょっと興味ありますね嘆きの壁とかにみんな集まってるんでしょうかあとここのハトとか 鳥とかか微妙になんか違いますよ植物とかもう空のなんか雲一切ない感じとかもですね、あのー、ちょっと違う場所<笑>まあ当たり前ですけど違うとこ来たなっていう感じしますね。あのー ここに来る前はロンドンにいたんですけども、ロンドンの晴れ間ともまた全然違う、当たり前ですけどね、えー、そんな感じがします。いよいよ、旧市街の門が見えてきました。